降弾作戦第4作満身してはダメ全力で参りましょう第1次攻撃隊発掘してください 攻撃隊、・発見してください・敵艦隊発見だ敵は多いぞ砲撃戦用意行くぞこれが主力艦同士の艦隊戦そうなのねそっか<笑>そうなるよね・うわっキモ かわいそうかしらなに当たらなきゃいいないのねいっぱいそっかそうなるよね どうなのさヒューガーおとなしいじゃん。 皆さん、用意はいいそこだ撃てこの勝利で満身してはダメ作敵や先生 敵艦隊発見だを追うぞ砲撃戦用意行くぞこの勝利で慢心してはダメ策敵や戦線を。 撃退発菌してくださいそ こ, だ撃てこれが主力艦同士のか。 急いでなーに当たらなければいい装備体操の急いで両げいっぱいそこだ撃て仕方ないわねうわっキモそっかそうなるよねこれが主力艦同士の艦隊戦赤艦隊発展だこれが敵の。 攻撃戦用意行くぞ 当たらなければいいやめてよはいこれがしゅどくかしどうしやめてよして返すやめてよ見せ攻撃隊失失いいう全力発 カワイイオメやこの子だやめろズミューめパセソカソーダルディオメディオメやめオメディオメディオメディオメディオメディオメディオメディやめろィオメやめろメディオえデやめメディオやめろ。オメディ艦メディオメデ ネーチーリベル そこだ撃てやめろよ寝かして火力集めたのにうわしまう死ぬだ…やられちゃった…そんなこと…あるんだ…修理して…修理…すれば… 何すごい。綺麗。暖かい。いいのそうなんだ。つまり、何かを恨まず、自分が。そうか。自分が前に進めば、いいんだ。 よしじゃあおめでとうございます作戦成功ですいくつになってもすずや褒められて伸びるタイプじゃんデートくんうーんと褒めてね私が戦艦長門だ よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておく。 バンジルナーマエストラーレ急駆逐艦長女のマエストラーレです提督私もどうぞよろしくお願いしますね 次の作戦海域の攻撃艦隊が起動しました艦隊作戦終了ですお疲れ様でした艦載機の補充もありありがとうございます春菜戦います